ダンサートークダンスです生ダンサー MC のさやねーですよろしくお願いします皆さん今回のソロトークはオーディション情報です何これ i k k さんみたいなでビックした自分でディズニーダンサーオーディション2023年のオーディションエントリーが始まっておりますえな びっくりしております。去年4月の多分末ぐらいにね、もう始まっとってびっくりしたって感じだったと思うんですけど、もう4月頭ですよ。4月頭からもうね、エントリー始まっておりましたっていうところで、もう情報をね、とにかくお伝えしたいので、えー、始めております。私、サヤネと言いまして、えー、2人の子を持つママなんですけれども、ダンスも大好きで続けております。ソロトークの場合は、サヤネのね、気になるオーディション情報なんかを発信しております。と締め切り近いものはちょっとショートの方にポンポンポンってあげたりするんですけれども、あとゲストにダンサーの方をお迎えしてですね、まあテーマパーク ダンサーをね呼んだりしてトークしてる回もありますあとはママダンサーをね呼んだりしてトークしてる回もあります先輩ママたち先輩ダンサーたちの意見が一つでも参考になれば幸いだなと思いこのチャンネルを続けておりますので応援してくれるダンス好きの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価押してくれると嬉しいでございますということであとね前回みたいにあの全部二次審査最終審査までちょっと全部喋るっていう動画じゃなくて今回はとにかくあの締め切りもねございますので応じ っていうのはとにかくもう早く皆さんに動画を出したいというところで短めの動画にはなると思うんですけどぜひ見ていってくださいもうねコロナ禍で皆さん分かったと思うあの一時の書類審査とかダンス動画でもうね合否決められちゃうんですよはい残念なことに生で見るダンスと映像で見るダンスって正直全然違うじゃないですかクオリティー 天と地ほどの差あるじゃないですかもう絶対私は生でダンスを見た方が迫力とか空気感とかその人の魅力だったりパッションがすごい伝わるダンスが伝わるのがやっぱ生で見るものだから二次審査があってしっかり直接会ってダンスを見ていただけるっていうのが私の時代はねやっぱあって。 当たたり前だったんですけど今回やっぱ一時審査にダンス動画をやっぱ送らないといけないやっぱコロナ禍のね影響も受けてやっぱり一時審査からダンス動画を映像で出すというところで映像で分かるかいなとか正直思うんですけど<笑>文句みたいになってるけどあの映像でもね合否を振り分けられちゃうっていうちょっとシビアなねもう世界にもうダンスの世界もなっておりますよこの業界も。っていうところでやっぱり準備物が多いのよ一時審査っていうのは。 まあ、その、エントリーシートを、こう、打ち込んでね、昔でいう書類審査、その書類を、ぷぷって打ち込んで、ペって送るのは、あの、早くできると思うんですけど、やっぱりこのダンス動画の準備であったりとか、 振り付け覚えて長いよ振り付けも覚えても動画も出てるよそれね動画も出ておりますその動画の振りを覚えてさスタジオ撮ってお衣装を着て収録して動画をアップロードしてとかあと潜在写真ですよねやっぱバストアップと、えー、全身写真とかまたねいると思うんですけど今年用の写真をまた撮りに行ってデータもろってアップロードするとかねやっぱ一時審査での準備物っていうのがやっぱこう回を握ってくるわけですよねなのでとにかく早く動画を出さないとっていうところ なので、えー、もうこの締め切りをとにかくお伝えして今回はみんなを鼓舞してもうちゃちゃっとは終わりたいと思ってますので早速いきましょう<笑>というわけでねもうパパッともう締め切りをねお伝えしたいと思いますこちらですね「東京ディズニーリゾートエンターテイナーオーディションでございます」「よろしくお願いします」っていうところで、えー、エントリーボタンもあります前回同様に。でまたダンサーさんとねキャラさんのね、あのー、募集というところで載せてくれております。 あのね、オーディション情報を解禁したよっていう動画出すの、あの、2回目、3回目だと思うんですけど、毎回ね、あの、この動画を出すたびに、えっと、キャラクターに応募したいんですけれども、えっと、キャラクターに必要な、えー、ダンススキルって一体何なんでしょうかとかね、なぜか私の方にね、DM が来たりするんですけれども、すいません、私、あの、ディズニーダンサー受かったことございません。はい。一度も 一度もディズニーダンサー経験したことございませんので、あの、私に聞かれましてでもですね、あの、ちょっと詳細がわかりません。一応ユニバー10年以上前にユニバーサルスタジオのダンサーをしてたんですけれども、パフォーマンスはしてたんですけれども、あの、ゴリゴリな関係者なわけじゃないので、私に聞いてもちょっとそれわからないかなっていうことはちょっとお答えしかねます。あの、すごい質問とかね、いただいて、DM いただけるのありがたいんですけれども、私の経歴だとね、ちょっとそれに答えれるような、あの、 経験がないもので、申し訳ない。たまに聞かれるんですよね。オーディションについての問い合わせがたまに私に来るんですよね。ユニバーサルスタジオのオーディション受けるんですけど、これってどうしたらいいですかみたいなね。あの、オーディションの関係者じゃございません。こういうオーディションがあるからみんな受けたらって言ってるダンス好きのままでございます。あの、ですのでね。なんか質問がある場合は、あの、しっかり公式ホームページ、えー、そちらの方で問い合わせてください。ディズニーリゾートエンターテイナーオーディションの公式ページに関しましては説明した概要欄の方に URL を 載せておきますそちらの方に、えー、細かく、えー、募集要項、募集方法、審査ステップ、いろんな細かいあの、正しい情報っていうのは、そちらの方に載っております。公式ページさんの方に。ですので、そちらの方でチェックしたり、問い合わせたりは、あの、ディズニーさんの方によろしくお願いいたします。あの、私に聞かれてもちょっと困りますというところで、ちょっと今お伝えしておきます。嬉しいですけどね、全然。に連絡しやすいキャラということで、それは嬉しい。でもコメント欄とか。 くださいねめっちゃ喜びますはいハート押しに来ますんでありがとう見ていただいてそれだけねあのチャンネルを 見, た見ていただけてるっていうことなのでそれはめちゃくちゃ嬉しいので本当にありがとうございますこんなねまだ全然バズっ 1,000 人登録なかなかいかないチャンネル見ていただいて本当に嬉しいですありがとうございますということでえ締め切りですねではいきたいと思いますーはい締め切りなんですけれどもエントリーシートおよびダンス動画課題提出期間でございます こちらが2023年4月3日月曜日から2023年5月の12日金曜日13時までの提出期間となっております。ね、これも去年5月の末ぐらいが締め切りだったんですけど、早まっておりますので気をつけてくださいね。今年は5月の12日の13時、5月のもう前半にはね、締め切りが来るので、皆さん間違えないようにエントリーしてください。この一時審査が肝でございます。皆さんね。 ダンス課題動画とエントリーシートを出さないといけませんので注意事項を守って提出してください。一時審査の合否発表。これも出ておりますね。2023年6月19日の9時までに合否に関わらずご連絡差し上げますというところで恐ろしいでございます。これでね、去年の3年はね、この一時であの残念ながら折ってしまったというところでね。 いやー。でもね、あのー、まあ、動画見ていただけたらわかると思います。去年の振り付けの、の雰囲気とちょっと今年違うから。動画見た人はわかると思うけど。ちょっと振り付けの雰囲気変わってるよ。私の好きな、私の好きなというか、私の得意な方のジャンルがちょこっと入れてくれてたりしてるんじゃないっていう感じだったので、そこはバチコ、バチコ踊りたいと思いますんで、ぜひね、審査員の方、逃さずに見ていただきたい。 で、こちらのオーディション合格しましたらですね、デビューは2024年の4月頃デビューということで、もう1年後ですね、1年後の今頃はデビューということで載っております。デビュー時期っていうのは、こう、ショーによって、あの、絶対4月ではないみたいなことをね、地位書きで書いてありますけども、 楽しみでございますというところで他にも応募方法だったり募集要項ですねその年齢の18歳以上とかいろいろねあるんでございますけれどもこちらはね今回はちょっと割愛させていただきますちょっと年齢だけ見とこか年齢18歳以上は書いてるけど30代も30代も受けられる受けられる上の年齢書いてないよ受けられるよ<笑>ありがとうございます 本当に良心的、ね。えというわけでございます。で、さやね、もう今年、もちろん、受けます受け<笑>ますよ頑張りますよテーマパークダンスの練習もね、あの、育児家事の合間を縫ってですね、まだダンスの練習も続けておりますので、受かったらいいなとと思っております。でもね、どうなんでしょう実際、ママってお仕事されてるディズニーダンサーパフォーマーの方っていらっしゃるんですかね どうなんでしょう私はね、娘にお母さんって何の仕事って言われた時にお母さんってディズニーランサーなんだよって言いたい<笑>言いたい見に来てね言ったらめちゃくちゃ夢歩くない<笑>いやー、娘のね、喜ぶ顔が見たい。まあ、娘だけじゃなくてもね、友達とか知り合いとか、もう人を笑顔にできるっていうのがやっぱ直接 こう見れるっていうのがこのテーマパークの素敵なところなのでやっぱ生でねお客さんの笑顔が見れるえっていうところあのパワーを生で伝えられるっていうところがやっぱ醍醐味だったりするのでそういうお仕事したいディズニーさんもさどうでっかやっぱりファミリーが多いわけじゃないですかねパフォーマーにママになってもディズニーダンサーとしてこんなねパフォーマンスしてる方いらっしゃるよみたいなそういうモデルとしてロールモデルじゃないけど一人さそういう個性 あるダンサーがさ、入っても、ディズニーさんも良くないですかみたいな。どうですか<笑>どうですかあんでいい会社みたいな風にならないですかね。 いろんなね、心配や問題はあるんだと思います。じゃあ、子供どうするのとか、幼稚園の送迎どうするのとか、えー、子供が体調崩したらどうするのとかね、いろいろね、心配はあるんですよ。あるんですけれども、なんか私も旦那もね、結構ね、あの、やってみてから、それは、そういうのは、やりたいことをやってみてから、そういう心配は後から考えたらいいみたいなタイプなんですよね。私も旦那も。まあ、特に旦那。<笑>そうなんですよ。私は結構子供の心配とか、ビビりなんで、これが心配、あれが心配だからできないわって言うんですけど、 結構ね、主人に相談すると「いややったらいいや」みたいな「好きなことやったらいいやん」って言われちゃうんですよねだから「えじゃあ子供どうすんの?」って思うんですけどそれはねまあ受かってから考えたらいいんじゃないっていう家庭なので家庭でも家族なのでね一応家族に相談して受けてるわけでございますっていうところであのセアネもねみんなにこの情報を早く取ってほしいしやっぱりこの情報をいかに早く受け取るかっていうのがやっぱ。 1個チャンスが生まれるわけじゃないですかこれがさなんかこう気づいた時にはさ「えオーディション終わってた」みたいな「えもうやってたオーディション」みたいな「募集までにあのダンス動画撮る時間ないわもう間に合えへんわ」みたいなことになったらもうそれだけで1個チャンス逃すわけじゃないですか。っていうのはめちゃくちゃもったいないのでもう本当にこの情報っていうのはもう私はなんか地方にやっぱりね あのいたので特にあの不平等だなって思ってたというかあの全国オーディションとかだったらあ平等的にオーディションしてくれてるんだなって思ってたけど東京の子にしか声がかからないオーディションとかこう内部オーディションみたいなものっていうのは、えー、じゃあ岸和田おったら受けられへんやみたいな、えー、なんかそれって不公平って<笑>んかもっと知らせてくれたら。 いいのになって私は若い時にあの思ってたのでやっぱそのオープンにしてくれてるオーディションっていうものにすごいありがたいなっていう地方の子でも受けれるオーディションっていうものにすごい感謝を持って、えー、オーディションを受けてた、えー、子供だったのでなのでやっぱり私もなるべく自分が知った情報はこうクローズにせずにというかやってるよってみんなみんなもオーディション受け合ってこう ね、みんなが一目一目スクロールした時にあのねダンサーとかが出てきてさあのあ「オーディション間に合った」とか「このチャンネル見てオーディションにあの間に合いました」とか「実際受かりました」とかさあの「締め切り間に合いました」とかさそれでもしかしたら次の仕事につながったりするかもしれないじゃないですかこの 1回の情報タップがっていうところであの私はなるべくこうその、まあ、先方さんとか企業さんがねオーディション情報を内緒にしてよとか言われたらもうあのできないですけどなるべく自分ができる限りのシェアはねこんな の, のやってるよっていうのは伝えてあげたいしみんなにも地方の子にもチャンスをというかこう情報を掴んでほしいやっぱ情報の速度がやっぱりねあの都会と田舎で違ったりすると思うからとにかく早く。 あのみんなには掴んでほしいしそれをチャンスにつなげてほしいしっていうところで私はこうなるべくオーディション情報とかもこう出すんですね。で、ね、まあこ れ, これがいずれかねあのディズニーさんの目に留まって、えー、とちょっともうさ「せやね」オーディション情報を YouTube で出さないでいただけるってお叱りをねもう受けてしまったらそれはそこであの残念ながら「せやね」のオーディション情報をストップするかもしれないですけどあのまだね叱られてないんでまだ。 お前かげんなこと YouTube で情報情報流すなよみたいな叱られてないんでまあまだ大丈夫かなみたいな<笑>やりますだってだってさダンさんの皆さんがさいろんな楽しい経験とか貴重な経験をやっぱしていってほしいしそれがやっぱ都会の子だけじゃなくてなんか日本全国世界どこにいてもあのチャンスをつかめるようにいち早く情報をつかめるようにそれはなんか少しでも貢献できたらなって思うのでそれは自分が若い時に。 子どもの時にアニーのオーディションとかアニーの舞台とか出たかったけどやっぱそんなさ45歳の時に親もそんな情報知らんというかさどうやったらそういうミュージカルの子役になれるのかとかもさみんなその親自体が情報も知らんというかさそんな中でさ気づいたらもう小学生高学年とかになってて小学校高学年の時に「アニ の, の舞台出たかった」とか言ってもさもうさ もうさ小挑戦してる子は小4小3小4とかもう幼稚園児の時に挑戦できてるわけでやっぱ情報一個知らないだけでそうやってズルズルズルズル受けれたはずのチャンスとかがどんどん過ぎ去っていってしまうっていうのはもったいないなと思うのでなるべく3年を発信していきたいなと思っておりますというわけでディズニーオーディションを受ける方は一緒に頑張りましょう 緊張しますね<笑>また結果発表の動画も出すと思いますので、えー、ドキドキしながら、えー、その日を待ちましょうというところで、とにかくね、課題のダンス動画、思います !4 月にオーディションがもう始まってる、エントリーが始まってるというところで、子供たちがね、新学期なので、えっ、ー、と、小学校とかね、幼稚園の、こう、新しいものの準備だったり、書類だったり、なんか揃えなきゃいけないものだったり、そういうのをね、しなきゃいけないんですけど、まあ、なんとかね、その合間を塗って、えー、提出しようかなと思ってますので、皆さん、本当に一緒に頑張りましょう。 と, ところで私も頑張りようとかテーマパークダンサー大好きだよとかディズニー大好きだよっていう方はねぜひねコメント欄でお寄せいただけると嬉しいです私ダンサーさん大好きなので、えー、応援しながら自分も成長しながら頑張っていければなと思いますそれでは皆さん受ける方は頑張ってください<笑>さあでした<笑>